皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月10日、天の日です。今月は、ドラゴンクエストに関するコスプレパーティーだそうです。でも、ちょっと待ってください。今着ているこの衣装こそが、まさにドラゴンクエストに関する衣装なのではないでしょうか。だってこれ、ファイナルファンタジーの衣装とかではないですからね。つまり、何が言いたいかと言いますと、旅芸人はこの世から消えてください。 そんな小芝居は置いといて、ついにチームレベルが68になりました。チームレベル68の得点は、ベビーピンク色の追加です。早速チームユニフォームを、ベビーピンク色に染め上げましょう。次のチームレベル69では、黄金色が追加になります。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。